そう今夕暮れタイムでございますあすごい綺麗な夕焼けがねになっておりますここはですね劇場の前です前昨日はね私達この劇場でえパフォーマンスをしました今はウイーティングタイムでこのようにバナナを食べております<笑>バナナを食べておりますこのバナナすっごいおいしいんですよこのバナナアメイジングリーおいしいお味がね全然違うんだよこれ本当美おいしい ものを食べて、今これからオープンやパフォーマンスと言って、このエリアで。えっ、ー、と、パフォーマンスが行われるはずですが、時間を過ぎておりますが、まあ、そのうち始まるでしょう、何かが。このような、ここ劇場なんですよ、いいいい場所ですよ。あ、デビーズヒール。美味しい。ショッピングモール、ここショッピングモールです。<笑>さっきここでいろんなものを買いました。美味しいです。 We are eating, we bananas. ちちバいょっとでは取っとくださいバナナイエーイ オッケー、おはようございます。